えー、こんばんは、こんばんは。マイクの音量でかいね。ちょっと減らしました、と。これで大丈夫かな、はいはい、ちょっとパけても大丈夫なぐらいにしておきましょうかね。はい、さあ今日は誰がマイクを握るんですかやっていただけると。 ああああああああああああ 始ままっちゃいますということで第130回四季のおそ道、XS と全 然, 全, 野菜あ全然野菜、全然野菜、えー、始めていきましょう、えー、2P 側は田さんのホンダ、1P 側はモツさんのブランカか、ドドホンダだ、S ホンダ、モツさんお久しぶりですね、の高田馬場ババで見たんですけどほんと て張り手、モクさん、ブランカ強いんですよ、はい、僕、前来た時、モクさん、いましたね、あ、本当ですか、うんはい、最近、データの見てなかったので、ちょ今日きょうは来ました、なるほど、熱いからじゃないですか、<笑>それはあります、まで、あ、も、まあ、熱くなる前から見てないですから、<笑>なるほど、なるほど、おそらく、まあ、相手は 草, <笑>草本田が1本取った形ですから、おっと今度<笑>逆に今度は、優勢か、腹で飛んだら落とされるよ。 500ンおーっとちょっと大いちょうが怖かったが入って大いちょうからの1巻見えないピヨラなかったピヨラないです ね, ですねめ巡りがつながってないだがこれも待ちかあっ頭突き潰すああもうできるありますねこれは頭突き潰して頭突きおーっとチョップが入って 武器、頭突き張り手あー残りは100ん で, ですよね。ああ、つかまれちゃうんですねウソ・ハンダは後半っは小さいために上りがガードになるとつ、はいはいうん、かまれ確定です ね, ですねつかみ確定張り手相打ちで終わってしまう続きまして破天荒さんの呂破天荒さ ん, 荒さん結構本ン線とかのしっかり待って落とすの得意な おい、はいはもうちょっと欲張りたかったですね、相模中ン中ン青波動でピュエルのでール、はい、がおいしいです。 サ君の本ダは、はい、コパコパ小足張り手を装備してますのでそれはもう食らったらやばいですね、はい、大いちょうより警戒すべきですね張り手でしかもその後なんかちょっとそのままなんか<笑>そのまま話し大いをそのまま追いつかれるので、ね、これがクソモンドランブってやつですねあれはなんか分かってても食らうやつですよね結構切りたいんですけどね意外と攻めてるように見えたがリードしているのは破天荒さん おっと、バックジャンプが百貫。あ、大丈入んない。お、勝利。お、おかま。の。チークを読。読んでいた。まあ、あの態度だったら、打つ一択に見えますからね。はい。読まれましたっ。読ん、読まれちゃいました、ね。あと、勝利が漏れたが、なんもない。バックジャンプを対応していきますね。 いやほんのあのバックジャンプまずきついんですよきついですねあ落としたかったがダメージ落としづらいんですかねこれはさあ中継張りってだがまだ全然あるぞはまりましたねっあっ翔龍が出したファイヤ ー, ー美味しい張り突っんでる。いい仕込みですねガードの時だけ漏れないように出せるのでなるほどおーお素晴らしいバックジャンプ大決いい ぞ, いいぞ 志望サホンダ死亡・サホンダさんを倒して続きましてカーシムさんカーシムカーシムキャラなんですかザンギエラ続きまして四季の黄色いザンギーカーシムザンギー、はい、これは強いですよ非常に面倒くさい動きをはい極めてる、はい、だが面倒くさい全振りです はさんは結構リバーサリスがく高いのではい個人的には誘ったりとかするんす、ね、あ誘ってもっとでかいのを入れたいかといってそれでひよっちゃうのもなんかあるんですよねーんおっとよあまあいいリバーサルでしたねそうです ね, ねあーっとあってここを読み合っていくいいだしいうわーうわうわー<笑> 見えてましたね、今のは。シューゴスが、はい。シューゴスは、残儀には結構有効でして。はい。特に、あの、深ーいめくりを当てた後とか、おすすめです。へ、は、ぇ、いえー。シューゴス、サーミ教パン波動って入るんで。なるほど。マジ気持ちいいですね。自分が、ちょっとこ、最近東西線の動画を漁ってて、はい、一番驚いたのが、農業さんの残儀が、はい 二三年前にやったときに、いや、四年前ぐらいだね。あのーっ、おおマリオジャンプ、死んだかマリオジャンプをマリオジャンプのアントビに対して、はい、読んで中足ダブラリして。あヒロヤン戦でしょ覚えてる覚えてる。あれはやばかったっす、ね。<笑>あ ヒ, ロ<笑>ヒロヤンさんのリュートやったときに、マリオジャンプを中足ダブラリから勝つっていう、 あれはもうヒロヤンの頭に当てるのが完璧すぎて、逆にってやつ、ね。逆にっすね、はい。やばいっすね。あの後確かシャルさんとかと農業、農業ハメとかしてる。あの動画めっちゃ好きです。続きまして、ほぼ山本チュン、これ先週やったやつですね。山本大暴れ会ですね、これ。黄色対黄色。山本さんは、好きで唯一のチュンリーなんですか そうですね、昔はなんか、青いなんかチュンリーの人いたんですよ。ウルサーさんとかはもういないですかね。そうですねなんかあの、金子さんと仲いいあのチュンリーの方がいたんですけれども、白チュンリーでいたと思うんでけ ど, ど, ど、おっと、どこおっと、おいしい。だがこれまだ怖いぞ。なんかガードさせてせんですけど。あから。ふざけてる。 バックジャンプ踏みつけからサギ跳びになってましたねあれはひどいっす、ね、ですね死にかけですねすすごい話です、ね、立ち台系が強いそうなん中足が速いがキャミーぐらい中足が速いのに球もある引っ込みがキャミーよりはるかに速いのですごい強いですねすご い, すごいしかも下がる歩きの速さが異常きいやこれはグをとくぶんぶんやってり終わりそうな感じですよこれ は, これは おっ と, おーっとここまでまだパーフェクトですね連勝が一人もいないですねいないですね楽しくなりそうですよこれはおーっとスピーバーリバスしかもまだノーダメージあーさあパーフェクト押し返すパーフェクト完全作業山本大暴れそして続きましてミッチーさんのバイソンかな 竜ですね。このまま大丈夫ですね、はい。そうですね。結構、竜チュンリー、はい、個人的には結構楽しいんですけれども、はい。どっちも荒らしていくような、そうですね。感じになりますよね。あ、お互い地元。地元勢。チーさんは藤見野の方から来てくださったんですよね。ううう。藤見野は今ゲーセンないんですか はい、おぉビープと提携。ビープってな懐かしいですねビープんいいですねあっとこれはさあ押さえきますよあーあーで、ね、これは死んだ。<笑>早速お電話です、ね、山本大暴れ長田さんにお電話してくださいお電話ですこれは お電話ですファックスでもいいでですよファックスでも受け付けております歩き機構を打っていくさすがに溜まっていた我慢しているこれはチュンリーが溜まって画面端に行ってしまうさっきのを見ると波動を打ちたくないよねっていうそうですねそういう動きになってますね竜巻あでも今のあんまりリュが あ, ーおーあーここで ほぼ山本が単独トップに躍れましたねハックン 次, 次正月さん正月さんはキャラマンマンだよダルシムかハクキャミーが出てくる よくなってますよキャミー・チュンリーはヒデ君と相当やってるのを見ましたねなんか技が同じようなのでね、あのー、全然キャミー5分かなと全然ねえから<笑>全然ねえから<笑>でも73ぐらいなんかなーと思いますよ73ぐらいじゃないかなー あ入らないおっとピオリコンボが入って飛びからしっかりこれは10秒早かったピー今度 P 負けでしたねさあ永田正月<笑>初参加初参加あそうでしたそうでしたさあレジェンド なんとーーさ正月ダルシムダルシム色がいいですよね強いダルシム<笑>あの色はねおおスライディングおっと小物小物カードがさあ今日中より強いのかこれはやばいぞこれは表だったス ー, ス ー, ーいい択 タッスラストタおータ放読ちタき対地で埋ま、ね、っていく体力タあそこの中スパイラルはタまっさんの教えあれねぇタ強いんすよスパイラルスパイラル強いですよね、うん、あタ吸取れないというのがおおぉぉピヨらないけどもタマほぼんだタあっとああっそういやねあの立ち上がりね俺これ正月さんいけんのかと思いましたけど<笑>さぁはっきゃみ さあ、2連勝ですねさあ続いて今2回転さあ2回転ブランカさあ出てきましたブランカがさ渋いっすねブランカキャミーさっきちょっとハックと話したらち ょ, ちょっとキャミーが B 有利みたいにちょっとだけ有利かなちょっとだけやろそんな有利ですか でも有利に感じないじね俺はほぼゴブじゃねえかとお神お釣りが入らないからあそれ言ってましたねあの、ローリングにはスパイダルがお釣りが入ってスパイダルロにはお釣りがないスパイあそうだなあそうなになるの ど, どうかっていうのな<笑>ランクはあれですねフーリガンをうまく返せれば 激闘を打っていく超期待チュロリン グ, ーロリング<笑><笑>あ2回転ブランカー d i o さん<笑> ABCDD です d i o さんなんと S ホークか X で X ホーク d i o ンさ ん, ディオンさん これが喋っ て, ていいのフォークがリオンさんです、ふだんそこまであの動かしてるのは見たことないですけど、まあ、いろんなキャラ触れる方ですね、昔から結構やっていたみたいです。2回転も触れるという意味では、ニカさんもいろんなキャラをしてますね、カミキキャラ勝ちカードが大好きという2回転、これ、でもブランカが簡単ではなくないですかこれ ホームンやってると DJ とかで入ってくるからね<笑><笑>からあの削りにおつりがないですねフォーク側完全端っこまで持っていっが完璧だったらフォークっていう印象が強いけど完璧、まあ、だったらですねまあ結構見るのはあのコパンコパンに噛みつかれてるっていうのを見るのが多いですね、まあ、フォークとかザンギとか実は投げられ前も相当広いからそうですね まあその点ホンダは結構インチキ臭いんだけど。ホンダホンダさんはねちょっとずるいですね。さあ二回転さんが勝利。さあペロテープバルドゲー<笑>バルドゲーいいよ株式会社。おお。ぴょんぴょんするんじゃねえとバーチカルですよ。 するだけで期待値が高い。<笑>なんだこれ<笑><笑>。ハハハハハハハハハハハハっハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハあハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハさハハハ る電気が重要になってくるさあ発電してくださいああ神切りうまいやラ。さあランからアロリング爪爪 爪, から爪ある時は安心して上からさあ爪をぶんぶん。さ あ, ブンブンさあこれはローリングで死ぬのかおっゴロゴロ<笑>欲望の高い転ばに あっ足んな い, いさあ あ, あれってあれかったっけ怪しい、ね、怪しいぞ、えー、あさあ勝利2回転さんが4勝かな3勝3勝目さあエクスパー じゃあ、この竜巻に対処できるのかああ。見えない竜巻の使いですねあああ飛んでいく今の中腰の重ねのタイミングよかったですねああ一定のクラッさあ、ブランカの表裏は本当に早くてね 極めるのは難しいあつながっていないわあっという間にさあドッカーターさんお？ットでみたいなこと言ってますがいいなあっいいな 確定そうですねあーあっとミスったさあ欲張ったんだよ ね, ねあっ<笑>ああ飛んでる上からしかしエローリーク可動走されたら打ち方難しいですねあ、うん、まあしゃがみ中盤振ってるのが一番いいような気がしますね可動を打ってる時だけ飛んでますねなんか2回戦さあここはガード さあ、電撃をやったつもりが今の勝利は相当いいあーっとー大好きですね、あの技ねああ、二回転が五連勝、止まらないニコニコニコ、さク レ,、ね、レジンさんの、何だダルシムかダルシでしょうね、クレジンさんダルシム、ブランカ俺最近ね、苦手で、ちょっとねも、もう全く勝てる気がしないですね、ブランカに 2回転ブランカーさあダルシム戦どうなんでしょう多分欲望のように上から行くとは思うんですけれどもさあ今のとこ画面端々で何もないお互いその飛びが今な多分さあ寄ってってああレビュカミッキーあれはエボがよく攻しする A4 ね、ライパンをね、いろんなタイミングで出してきてね、どんな読み合い、まあい、まあ、適当なローリングがそろそろ飛んできそうな予感がする、おここはスライディングうわーあーいやー、スライディングよかったですね、でも、あれ、もう一発、大キックとかライパン当たればピヨっとなすからね、ここは表。 しかも体力がないどうするああ<笑>欲望ローリングさ<笑><笑><笑>あ2回転が6連勝止まらないぞあっ擬さんいらしたさあ遅れて登場ギオさん1 キ, キャラ目は何でしょう か, オケンいいかギオ真面目に S 剣ですね なかなかこれはブランク相手にはいいキャラですねああソウルに送りがなかなか入らないーガードのタイミングによって は, はないですよねな、はいね前上に手だったらかられると根元で一発だけガードを知ったときにローリングがあれば どのあドケッティが飛んできそうな、おっとおーやりにくいくリバナ、中盤、中盤、大あーあーこればっかりだ、あっと、3ヒットしていない。<笑> あ, あ2回転が大暴れのままに2周目、まあ、ないぞモッツーさんモッツーブランカさ あ, ーカさあメインキャラモッツーブランカ来ましたさあこれモッ ツ, ー さ, モッツーさんは、まあけるわけにいかない あ, あこれ待ってる方が強いんですけどねっていう バからお互い攻め攻め<笑><笑>さあ自分がやられてることを実際自分がこう<笑>あやってることをやられるとね意外と分かってなかったっ気ですああれてちグッズでいく あ, あの下段になるってなかなかすごい<笑>そうなんですよねしかもレン ガ, レンガーじゃなくて<笑>途中から食らい出すみたいな 確定バッシンはさあ、これ、あ っ, った本当に確定だったんじゃさあ、今の入れられなかったのちょっと痛いさあ、さあ、マジカルでそう、これはマジカルでさあ、二回転としてはドバッシングさあしし、さあしかし電気が刺さって う<ス> っ, ーあっ今日噛みついたのは2回転あ2回転の連勝が止まらないそうして出てくるのが草俊里草君さあ先ほど本田だったんでさすがに俊里でしょうさあ、はい、大連勝で2回転5万円ですねさあ回転 どうう、でしょうこれ勝てればかなり優勝決定戦に進める可能性が出てきましたさあ、焦がしてこれはピーリーチに近い状況さあ、かみ返し投げ返したあしかしこれで戦列が出ずに終わった。 としてはきっち機構ああで溶かしてまたジェ取り返すさあ戦列これは一発ヒットでもガドもいいまわないという垂直パンチす、ね、さあここまでかさあ草君が さあリズムを取り返してはいさあ賭かって、はい、さあ前に飛んでいくさ あ,、はい、くる あ, るあ体力リードしたので安心して後ろ下がりながら突こうさあ前に出てくるな下がりにいくチューチューチューチュー 全力フルヒット終盤四発打ちまし た, <笑>たさあ2回転さあ八連勝で終わりなそ。さあ草千里が勝利ラウンド発展さあ破天荒さんで す, すもあっ勝俣さんさっきかさあ破天荒龍じゃあ俺変わります 前半で勝つのがポイントですよね、気ぃ使って、なんか別にサブキャラ使えとか言われてたら、<笑><笑>うわー、勝ったー、X モンターでそれはダメなのかみたいな、うさあこここう、状況がかなり辛いうわー、<笑>投げなんですよねー、ちょっと後手に回っちゃってますねー。 このキャラ、赤いやろ、さあ、破天荒がいい、おいいめくりあ、きっちり待っている草、あの状況は扉、さすがに許してくれないので、あそこは画面を押せればもって良かった、さあ、竜巻、今はいい逃げ、そうですね、真ん中逃げたので、でかいですねあ、しかしまた画面端、うわー、もったり。<笑> 抜<笑>けてくる然然然然然然然拾って飛行剣ああなるほどねあレンガーですからねひょっとしてまずいですねカワシュメ2周目カワシュメ打ってないけど多分出したところで当たる技がないってオチじゃないなコパンがレンガーになってたらもうダメですね 1 の, 百 列, の部分にあ百列には波も出ないからだ出しても意味がないので序盤が連願になってたらもう知りたくということですね、まあ、多分そうよ、ね、竜 巻,、うん、竜巻きは無理だと思います、うん、おっと川むが猛、うん、ラッシュを仕掛け、うん、ここで背中に画面端が開いて か, か, から投げてーおーっと、うん、リバサじゃねえのかぐらいの勢いのインフェルトそうですね あそこをやっぱり、がむしゃらイズムとしては必ず投げにくると、見越しての投げ返しがセオリーなんですけども、いいフィルムでしたね。あバックジャンプがなければ、ま、はいはあ全部正解だから、そうですねで出前飛びもまずいのかな。 ーらしいあーっ と, らしいらしいおっとこれはええ非常4ヒット5ヒットいということでクシャ君は死にかけですねこれやっ た, ー や, ったーで<笑>やったぜやったぜはいこいはいはいはいはいはいはいはい ッチーさんも本当にいろんなキャラ使いますね、バイソン、ここはですねあの昔、シンシンバイソンがいたのでああシンシン、はいね、めっちゃ強かったんですけど、まあ、当時、地元が、まあ、近いっちゃ近いので、動きは見ていたであろうと思われますね、しかしカワシムも、その間ずーっとやり続けてきた。 前跳びを落とし続ける作業は本当昔の東海戦で当たった覚えがある新進バイソンは強かったですよねああ、あれ式バイソンのプ チ, プチ式バイソンなんで、ね、登場戦スタイル、登場戦スタイルグ<笑>ラウンドストレート、おっと、これは暗い投げ、プチバイソンも登場戦スタイルだよね。そうですね<笑> 結構バランス型ですよ、当時のスタイルとファイヤこれでかいぞ投げれないフレイジーで画面端持っていくえっと、打ち切ったが確定を取れないほんとあるよファイヤー打てちゃったこれはおお出ない高い、高いおおーアセンバイダブルケイオー、IG、はしなかったねひっくり返ったらねファイヤーシ勝ちだったんだあ、そうですね<笑><笑> 最近は間違いなく、パーカートになってましたね。さあ、裏にいる。あれがね、最近流行ってるんですけど。へーあれはかなりいやらしいです。クレイジー無効化されるんだ、もう。ああ、バイヤーモード、これは厳しい。するしかねえ。おっと、しかし、かかんで飛んでいくあ。そして、ここから。高すぎたー。で、ね、次がここ、ここ、山本さん。山本さん。 さんはチュンリーなの な, ーなのかささんはさっきチュンリーだったんですけど今度もチュンリー2キャラ同じでオッケーなんです ね, いいねなん人によるんだなるほどさあ、大谷はさっきはなかなかいい活躍をしたが相手はカワシムーカワシム、ハクの2人でここの。 イベントはなんか、優勝回数半分ぐらいを占めてるらしいのであその長野のロビアでもジャイアンみたいだね<笑>必ず来て必ず優勝してこれでもね最近は先週はエクスパーさんが優勝となってたみたいですようおー、ーすげえ減ったうえにビヨった。 脚百が置いて前飛びするんですねさあ転んでここはタルシムとフキが半分以上なくなってるぞおいあのボタン連打強くないですか強いねかかかしかもやられはんたついてないからねそこですわおっとあったが間に合わずさああとはテレシムにイラつかなければいけそうああ勝っていられないあうわもう減っちゃったー おおかった。さああじゃあ俺だね。佐藤さあさここがここがポイント山になるんではないか。川嶋対正月。<音声>さああダルシムを殺すことに。 はいこんばんはこんばんばは、山本さんお疲れ様ですとにかくダルシム戦を生きがいとしているそうなんですか中田さんへそうそうえー、あのポニーさんマッツンさんあ、はい、全員そうですねああなるほどとにかくダルシム戦えっ と, ダルシムゆと<笑>おかわりしない 削って、しゃがみ中キックでいじめっ子になっているていが、ファイアンは受けき始めちゃったので、おーっとインフェルノが出なかったか、読み合いを言ったのかこれ、やっぱあのこのゲーム、最近僕、気づいたことがあるんですよね、はいはいはいまあ、ダルシム・バルログ二強じゃないですか。 チュンディーだと思うんですけど、僕、いやいや、いや。バルモブ・チュンディーだと思うからあ本当ですか、結構真面目に。ああ、あ、二二強、二 強, 二強です、ね、<笑>さあジャンンプとキックっ当たる減る減く やらしいですね確かに S キャラなので、投げ、ンパン投げと、はい、下段はもう完全に痛くみたいなもんですからね、そうですよね、投げも食らいたくない、けど、そラストインフェルノがあったらもっとやばいおー、めくりに行ったところを前に入れてる、おお、おお、ま、おお、おお、おお、おお、おおお、おおお、おおお、おおお、おおお、おお、おお、おおお、おおお、おおお、たいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたおおいたいたいたいたおたいたいたいたい だいぶ減りましたねむどうするこれが世界の世界のわしがおっと止める飛んでいたあっ飛んでいた長田正月に損た勝利ですねさあハクキャミーハクなぜキャミーにした さあ出てくるのハクキャミー、しかし X ホンダでもきついのに S ホンダは大概だぞ、はい、何せ、クーリガンが安定して弱頭突きでおきますこれだけで全然違うさあここまでコパンしか押してない説がある弱パンが壊れていなければ勝てるそれを狙っているかのような動き あこのこともしませんね。ジャックパンのみ。ジャックパンのみです、今のところ。<笑>今のは、中、中ずきですね。あ、やっとジャッキキックを打ちましたね。おっとワンチャン狙えたが、重ねない。ッ張りそおっと、<笑>フリガンも落とす。そっか、X ホンドより、うーわ厳し、キー。さっている。さすがにさあ、ディオンさん。ディオンさん。 さあディオンさん、キャラは何ですかね、バイソンですね2回目はあるぞ、あるぞ、ま、バイソンは、はいえー、バイソンから見れば、S ホンダと X ホンダは S ホンダのほうがマシです、なるほど、結構違うんですよ。 大いちょっとあのあ突進してくる張り手そうっすよねあと鬼むすほうが結構鬼なんですよねバイソンだけはああ4ヒットよくします ね, ねもうあるっすけども守りに入られたときは S ンダの方がやばいですねああなるほど崩せないもう張り手やっといて、はい、歩いてきたら止めるみたいななるほどそれだけもきついですよね ので、エスホンダ側としては開幕どれだけリードを奪える か, とにかく前半ですよねそうです、ね、さあグロンとかかあーンと刺さる箱があってさあリトビーができなかったタイミングは良かったはずだが100カッ掴み返すクレジでっ削り切りさあ、ディオンがいけるのかここで勝つとセロテープがにんまりするぞ乗ってますねディオンさんで、ね やはり登場戦スタイル強いですねそうなんすかふがふがふががですねああおかまけにふなふなふで画面端で出すか出さないかい こ, れこれは長田ハウスこれねしゃがみ中盤なんですけどぶつけが当たるッ、ね、あーっと押さえされるさあゼロテープ セロテープ今こそ見せるときが来たキャラが違いますジャマイカではありません、USA はい、正月さんが3連勝はい今3連勝 は,、はい、連は監督2位2人カーシムさんあカーシムもか、うん、そっかさあこれかつ カタツアリアで大幅に変わるいやいやいやいやまだ最後まで分からないですよあーなるほどおーっとーダイエットスクリュー行 い, いくこれも勝ちでいいんじゃないかなおおったーゼロテープやはり1ラウンド目のセロテープあの、おごられ君の URL で出てるんで<笑>皆さんテ キ, ーラテキーラよろしくお願いしますテキーラおいバックジャンプ もういいんじゃないですか、これ。<笑>もうクルージングで。い や, いや、そろそろ勝ちにいいんじゃないかな。ああ、そういうことですか。いやー、しっかりしてる。一ラウンド目は本当に強いという。そうですね。伝説の通りでしたね。伝説のセロテープですからね。永<笑>田正月、何か思い出した。<笑> これは距離も開くし 落, 落とされるし最悪ですねあ永田さんの顔をカメラで映したいですねこれね<笑>絶対にやけげてますよそうっすねここから見た感じちょっと微笑んでます<笑>あ全部強いこのキャラさでも甘えないこれがやはり甘え許さないってことですねいいいやそうですよねナメプはダメですからねあ本当でさあおっと の プ, プが一 発, 一発入れれたが襲いかかるがさすがに遠かった、はい、さあ続けエクスパーさんエクスパーエクスパーさんね四季だとだいぶあのー、あれなんですよ強運の持ち主で砂漠出身で暑さに強いはいだいぶありそうなっていってましたからねはい 暑さに強いのかーまあ、他が暑さに弱い可能性もありますからね<笑>逆にいや相当暑いですからね今日<笑>さあ永田正月対エクスパーというのは見たことないですねあそうですかまあまあまあそうですよね東西戦でもあまり位置的に合わない感じですよね位置的に合わないので脳字合い出当たるかどうかおっと真空を見ていた呼んでいたをんらいた だーにピンチになったのかと竜巻を逆立0落とす距離が当たる、はい、面がいいおーっとななんだなんだだジャンプ大パンチジャンプ強パンチがめくりヒット梅原もびっくりやはりエクスパー砂漠に強かったさあ熱さに強いエクスパーおーっ投げる S ホンダだから当然受け身はない お正月もややお困りの様子これは一体なんだ何が起こっているうわあっとここでシンク使わされてしまう<笑>客観見てからシンクはさすがに<笑><笑>さあこれはでもありそうなそうですねいい展開ですよね感じがありますよさあ分かられる前にやるしかないそうですね あーはずっこ始まるけどもおっと竜巻アーボーはじっか定位置ダイナスタイクできず通りを出会いな出。何かが出た今はずだったおっさんが負けるうまいなんだ下段<笑>安いやすいけども確実。ジャンプキックをちょっと今のはさっかいっかーの 何か何かごおかしいあーあー<笑>入っていた張り手が惜しかっ た, ー<笑><笑>かったー<音楽>次がどかたさん<音楽>さあ永田正月が単独2位ですね今そうですねあっいやうんここから1位になる可能性はありますから、ねすねすね、単独2位ですね さあ、ドカタさん、ドカまたしてもチャンスゾーンだぞ、これはさあ最近売り出しシュート、噂のドカタ流これはね、もう波動で4としかない、かなりやばいですよ、よ、えー、そろそろ日暮里デビューもありなんじゃないかあ、そうですか、えー、弱波動やめたほうがいいです、そうですね、強波動だけでいいって言われる人もいますよね、強波動、ジャンプト撃クって言われたしょうがない、おーっと、おい、あるぞ、初勝利か 長田永田正月に勝ったのが初勝利になる可能性がある恐ろしいぞ<笑>おっ と, お っ, とっとだがラーメン屋のかわがり長田ハウスこれはあごめんなさい完全におもてなしされましたねこれはきついぞもう相性出る大小竜押し込み 流はねでかいでしょさあここもね強ファイヤー打ちたいできればファイヤーいきたいところですよね波動を打つならああやばいヤば い, やば い, やば い, やばい危ないあーあーガードしてしまった<笑>しょうがないいやー<笑>しょうがないしょうがないクレジンさんさあクレジンさんのダルシですよねその後、ギ擬王さんですね最後奥かえ、これ逆転されるんじゃない 僕なんでしょ8分…いやいや…二回転さんあの…二キャラ目まだ使ってないんでいやもう…多分負けるか ら, るからなるほど<笑><笑>さあさあさあさあさあさあさあさあさあさあこれ…ファイヤー打った方がいいんですかね誰しも…なんとも言えないですねですよね、ちょっとわかりにくいですよねうまい スライディングを潰されるこれはさすがのグレジンさんも想定外だと思われるもうお尻は見た対空を読み切ったときだけしか使いませんさあさあ上から潰されるこれはちょっと固まってしまうかもしれないおズームパンチで落としていく 対, 対空を間違え間違えさせないしかない間違えさせるしかない これは、あ100回ヒットからのコパン100回これ上だよ、上上ガード<笑>おしゃれこれヤバいぞなんだこれこれヤバ<笑>い、はめハメられてしまったはめはよくないギオさん黒龍誰さあ、ギオさん誰使ってん の, カカ の, の, のなるほどね誰が使ってるのかと思った さあ、ジオさんが竜これをまたねーーチャンスゾーンがチャンスゾーンを感じるす、ね、ま竜、あ、は常に可能性を持ってますからそうですよね竜・ホンダはやっぱりキャラ差ありますよあっとジャンプ強キックがだがしかし張り手が襲いかかるう、えーっときついなんとかファイヤー 連続で打右<笑>が落としまったーあいい打ちになるあそこ落とせないできついですねもう落ちないんですけどね落とすのが難しいですちょっとプレッシャーもありますからねうわー全体を押せるなぜか本田が取り籠をしているという状況球がないのに取り籠がないのに<笑><笑>どんどん寄ってくるメバーが前にしか入ってない やばい、やばい、やばい、やばい、ギュウォー、竜巻がダメ止まらず、それで僕ですかね、はあ はい、えぇ、ー、試合の方が、二回転バイソンと、永田正月本ンと、いうことですね。はい。永田さんこれ勝つと、えぇ、ー、名勝1位になります。はい、そうですね。えー、っと。さあ、二回転半のバイソン。さあ、これ、は、どっちなんですかね。有利ー。<笑>こうなっちゃうと厳しいところ。ただ、追いちゃうがないからまだ、みたいなね。 ああ、先ほども言ってましたね。でもこれどうするんですかあ、中パンチこれはね、厳しいって言ってましたね。さあどうするんだ張り手だけで殺されるみたいなね。張り手増しが強い。ージもないどうすごいおお。もうこれ時間がない。あー<笑>つかみに行ったか、今。ちゃんと多かったですし、ちゃんと仕込んでましたね、コパンを。 張り手だけで死んでしまうこの体力さどうすんなにもできない<笑>さあ圧勝でえー、っと長田翔が勝利えっと長田さんが今急勝急勝 はい結果として永田勝也さんの S ホンダが９連勝、えっ、ー、と、二階典さんのブランカが８連勝ということそのままいきます。はい三崎、えー、です。決勝となります。三、え、崎、ー、です。ブランカ対 S ホンダで三崎です。 さあ、はい、第1試合開幕飛んでいったあればブランカ落ちないのかもしかするとブランカ落とす技がないのかさあブランカ近づけないぞこれまたしても長田ハウス状態上からかんでいく あーごっつぁんで対空さあ2ラウンド目フぐらいでしたね2発目がさあサバオリとサバオリと百0 0とロスポイトおっガードはしていたが削り切った グランドシェイブ今日初めて出したんじゃないですか2回転さん。まあいらない技ですけどねさあ電撃電撃を投げられるさあ下がっていく百0 0列張り手で下がっていくぞさあかんでさっきも見たこのいいさあ1試合目は、えー、永田正月ですホンダ おっとここで無情なタイムオーバーが発生するさあ2試合目、えー、さあまたしても百列バリアで近づけない員撃は相打ちされてしまうだいぶごっつぁんチョップ 遅く出しても対空できるみたいな感じがする弱キック当たってるような気もするんですけどねブランカのね、はい、完全に潰されてますからねあんな簡単に落とせるんだみたいなさあ噛んでさあ透かしがみ次は触らなげ入れ替わったがまだあるぞ でインジャンで落としていく電撃を全く止まらず上げていったさあ張り手重ねと相打ちでローリングちょっと張り手が近かった形、はい、削りが厳しいせっかく1ラウンド取ったところなので頑張りたいところ さあどうするどうにかなるのかちょっと体力差がないぞ今からはさあサプライズワードから神おっ今日パンチ飛び込みからかんださあ2試合目3 本, 3本2試合目は2回転ブラン カ, ランカー <笑>自腹はない自腹はないぞ3 <笑>回ひからっていくので、ね、自腹は発生しますさあさあなんとか1本取り返したところだが圧倒的キャラさだぞこれは すすごい絵面ですね2回転さんドブランカと正月さんのエホンだがデイトの式でまさかの決勝戦そして削り殺されるさあ開幕が飛び交っているこのラウンドも厳しいぞおっいったが でもピヨラないかもしれないですよねローリングが当たっても全くガード入れてない様子さあ仕掛けが出ていた百0当たるさあ二試合三、えー、試合目は永田正尚鉄本田さあこれが最後になってしまうのか 体験さんのブランカもねだいぶブイブ言わしましたからね、今日ねいった、あつながってないしかし、神にはいけた、欲望の神にいけたさあ、ここからおっと、サプライズフォワードちょっと今、ラッキーな形、1本選手1ラウンド選手だが、さあ、電撃が機能した。 ちょっと今あれですね百0には爪が入らないのが痛いところッ弱キックッ<笑>弱キックってだいぶ強いぞブランカのあれはさあピヨラなかったさあまた永田ハウスだがどうなるこれ さあ削りがきついこれでも飛べないですからねわ あ, あツツが出ているしゃがみ強足に突きが合わさった形さあなんだ見に行きたいところだがいやこれは厳しい オーダーが何もないまま削られていくのみおっケーが来てああツッツキまで入ったさあ四試合目長田正月ですそんだ優勝ということで勝利えーと今日の優勝は、えー、初参加の初参加の長田正月さんですおめでとうございますということお願いします えー、とえっ二回二回連がねすごい強くてね時々でしたよありがとうございます、まあまね、本当に関東五大プランカぐらいあるんじゃないかいうなるほどいやー手が震えてね大きさなかったっす、ね、ということではい、はい、ありがとうございましたありがとうございます初参加で優勝の永田正月さんでしたありがとうございます この後この 後, 明後日のあさってのあはい、あなるほど、なるほど、すみません、えー、失礼いたしました、この後ですね、えっ、ー、と、ライブ配信で、あさって、8月10日の XS と本戦に対してですよね、あのー、あセロテープさん、すみません、ピクチャーを先に。うんはいえー XS と本戦のですね、えー、とくじ引き抽選会をいたしますトーナメントのくじ引き抽選会をさせていただきます、えー、ちょっとホワイトボードを今あれしております、えー、準備しておりますので少々お待ちくださいというわけであとは、えー、とマイクはほぼ山本でした、えー、とあとは XS と 側の運営側にちょっと、えー、移りたいと思います。えー、第百三十回式の細道でした。ありがとうございました。あああ。ああ あ あ, あつながってんですねいやまあまあまあえっと明日なんですけどまあバーサスで普段ランバトの日があるんですけども一応前夜祭ということになっています20時からぜひ前夜祭よろしくお願いしますでもう一個ですね 小物道やりますので、まあちょっとあのー、前夜祭とかそういうコンセプトとはまた別なんですがア フ, ロアフロレジェンド DJ 対ケンシロウさんのバイソンでやることになりましたこちら予定としては21時過ぎだと思うんですけど、まあ、ちょっと人数が多分前夜祭ということで多いかもしれないので時間の方はちょっとどうなるか、まあ、ちょっと大会形式とかにもよると思うんですけどもちょっと前後すると思います、まあ、ただ せっかくあの海外勢初めて来るということで、こもの道にちょっと皆さん注目していただければなと思っています。よろしくお願いします。あれ西日暮里ですよね。あ、そう。西日暮里ゲームスポットバーサス。はい。で、は、す、い。二十時から前夜祭と。はい、ちなみに二十時で間違いないですよね。前夜祭のスタートはあれ大丈夫ですか。はい、いつも通り。終わり次第。終わり次第こもの道と。そうですね、はい。終わり次第行いたいと思います。はい。 ありがとうございます。えー、っと。しばししばし時間を置きます。 ははい、それではですねあの、配信は一旦止めましてここから XS と大抽選会を行いますので一旦配信ストップして準備でき次第もう一回開始いたしますで、ツイートもしますのでよろしくお願いします。おいよ。